ブロッコリーを入れていきます沸騰したお湯に入れて3分くらいを目安に入れます目安はこの茎の硬い部分がフォークがねスッと力入れずに刺さるぐらいまで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 うん醤油のこの隠し味がとっても効いてますで今回途中のポイントではお伝えしたようにブロッコリー粒子にさらすと結構水っぽくなっちゃうんですねまあ、粗熱をそのまま粒子にさらさずに取ったとしても若干水分が残ってるので本当に完全に切りたいって方はキッチンペーパー引いてその上にブロッコリー乗せて しっかりその水分が、ね、取れるまでキッチンペーパーでこう水分を、ね、吸収させるとより味なじみが良くなりますで今回鰹節入れたのもかなりポイントでその全体的に味がなじみにいくいんですよブロッコリーってなので鰹節入れることによって全体の味のまとまりが良くなるっていうのとあと水分を、ね、しっかりと吸収してくれますので鰹節はかなりポイントになりますでこれにツナ缶入れていただいたりとかあとごま